では、企画実案が終わったら次はデザインスタイルガイドになる。で、コンセプトは決まったので、そのコンセプトに合ったデザインを考える。で、顧客がいる場合は、いくつか案を用意してプレゼンして、あこれがいいケへというものを選ぶ。で、デザインについては、まあ、この科目で、これそんな簡単には述べられないので、詳しくは言いませんが、例えば次の要素かあロゴデザイン。まあ、お客さんの紋章とか、ロゴマーク。 例えば、大学のページだったら、大学のマークとかあるわけですから、それを使うのかどうか、使うとしてもどうアレンジするか、から、タイトルは本文などに使うフォントも、印象を使うの、かなり影響するので、選ぶことが大事です。次に、引き裁計画。で、例えば、顧客によっては、テーマカラーがあることですね。うちの会社は緑がテーマです。そういうのを参考にして、カラー吹き物。 カラースキームというのは、例えば、えー、ロゴにはこの色を使うとか、背景はこうするとか。で、えー、ターゲットやコンセプトに応じて、えー、そのカラースキームの影響をするもの。例えば、活動的な人たち向けに活動的なサイトを作るのであれば、無駄という色やコントラストの高い配色。あるいは、癒し系、大人しく、落ち着いたというのが、まあ、テーマであれば、アースカラー、まあ、パステルカラーと、そういうふうに色を配っている必要がありますね。 ですから、ページに盛り込む情報量は見せから。まあ、子供が対象であれば、文字は少なく、絵や図を多くする。情報量を多く償う。まあ、そういうふうに、え様々な配慮が必要なだ。これらをデザインする段階では、実際に HTML で制作しちゃうんじゃなくて、見え方をチェックするわけですから、お絵かきソフトでページの見た目を作って、えーえー、画面で見る。あるいは、えーこう、カラープリンターでプリントして見る。えー、そういうふうなことをします。 でページデザインについては、えーまあ、既に取り上げてきましたけども、CSS でできる、まあ、自分の議論でできる範囲でやらないと、えー、作ってみたけど、これは全部画像で、えー、好きに書くしかないなとなると、扱いがめんどくさくなりますね、はいで。デザインスタイルガウドで他にやることとしてはね、サイトの構成、まあ、情報アーキテクチャのことは学びましたけども、さらに具体的なページ内容も書、えーまあ、く必要があだから ページ内容として、例えばタイトルは必要ですから、こんなふうなのは段落だねとか、ナビゲーションバーはこんなものがあります。そういうことも考えます。で、小規模なサイトではデザインも一周だけ、あるいは入り口ページ、ホームページだけもう一種類別に作ることもあります。大規模になると複数なものを用意するかもしれません。ただ 複数のデザインを使うとしても、全体として一つのサイトであるという、まとまりが損なわれないように、レイアウトや色使いの共通性は必要です。でナビゲーションは、まあ、前にもやりましたけれども、ナビゲーションリンクはどう入ってるかと。ういうことも含めてページデザインを決めていきます。それから、これらの見た目に加えて、中身に入る文章や図にも指針が必要です。例えば、文章を作るんですから、ダデアルにするかデスバツにするかと。 お客様という言い方をするのか、あなたという言い方をするのか、の用語を統一するとか、うん、あるいは図や写真のサイズとか、注意すべき内容、例えば個人の顔は見えないようにしておくとか、うん、から各ページにどういうコピーライト、えー、まあ著作権表示をつけるかとか、えー、個人情報の地域はどうするかと。こういうふうに、一つのサイトを作るだけでも、非常にたくさん決めることがある。じゃあ、その決めたことは、一つの文書。 スタイルガイドとしてまとめておきます。で、実際の制作が入ったら、す、え、べ、ー、ての多くの人は協力分担して作業するわけですから、わからないことがあったら誰かに聞いて誰も知らないと困りますから、スタイルガイドを決めて、えー、誰でもそれを見れば必要なことが書いてある。というふうにすることで初めて統一したサイトができるということになります。